姿パッと光ってさ」「花火を祈れた」「きっとまだ終わらない」「曖昧な心を溶かしてつないだ」「ついてほしかった」